わしざさんの結婚感とか、うん。急だね。向井さんの結婚感とか。結婚感。そう、聞いてみたい。結婚。結婚したやつに聞けるな。<笑>そうなの。いや、してないから。理想、理想。考えたこともない。考えて。考えてって、五<笑>十代の理想ってもう。厳しいですよ。うん、<笑>そうなんですか。いや、だって、高めに言っても、何言ってんねんってなるし。うん、はい。俺、十二年。年誰とも付き合ってないの。ええー。 年はい、多分でも俺12年って言ってもう1年ぐらい経つのかひょっとしてって言ったら13年ぐらい経つかもしれない、はい、だからあんまリアルじゃないんだよねその誰かと結婚するっていうのが。 あ、うん、そうかそうか付き合うところがあればなんかちょっとね先に見えるもんもるまだ嘘だと思ってるもん<笑><笑>いやいや見てください真実です、はい、もう1年経つのに信じられてないもんねまだやっぱ2人いると笑っちゃうんだけど<笑>まだ2人いると俺見てないもんああそうですか、うん、あまあ1回あるけど、はい、1回だけ見たけど、うん、じゃあ分かりました、うん、結婚ってなるとちょっと遠いかもしれないので、はいうんうん、いきなりすぎるので、うん、好きなタイプとかは はあ、好きなタイプ絶対好きなタイプ っ, っ, いって言うんだと思ってなんか。言わないからすっごごとしてたらタイプでしょ、あのー、って言おうと思って<笑>早押しだったら も,、ね、もう危ないとかでちゃう引っ掛け問題かようですよ<笑><笑>シアタイプとかありますな俺なんか本当になんか、はい、10 1 2年もバッッターボックス立ってないのに<笑><笑>、うんうん、得意な頭はなんか内閣のみたいに言ってるみたいでなんか恥ずかしいなと思 う, <笑>うバッターボックス立ってないことがあるから難しいですよねまあ僕はよくぽっちゃり好きとは言ってるんですけどええー、俺俺んかあるかな好きなタイ好きなタイあれね好きなタイか<笑>どういうたかな<笑> 考えてはんのかかいいいやいやや、あ、読んだあ夢のある構図<笑> 感じで聞いたの久々だ。大体ルビー振られるもんね。大体ルビー振るもん。あの時で、あの時はそうですけど。私もあ。俺だけなんかあぶれちゃったじゃ ん, いいん。そういうことでもないんですよ、ね。もうそもそも三人あぶれてるんですよ。<笑>自分の話題かもうダメだな。好きなタイプとか恋愛とか全然話が盛り上がらない。<笑>そうなのごめん。いやもう。本当不思議ですね、うん。うん。なんかでも確かに。はい まあ、私も含めてですけど、うん、今ちょっと自分のこと挙げて私も含めたんですけど、うん、あのー、お二人とも恋愛とかよりも仕事の比率が高い気がする、うん、生活のそりゃそうだろう<笑>そりゃそうだ何、まあ、いからっていうのもありますけど、うんうん、<笑>えプライベートとかで別に仕事のこと考えなくていい時間とかでも仕事のこと考えたりするんですか あだから休みの日とかですかそうそうそうそうそうそうでもまあそう休みの日はでもどっちかというとまずそのなんていうんですか書き物やる日なんで、うん、いやそれは休みの日じゃないじゃんなってまうんですよ、えー、<笑><笑>っだからもう完全にその、うん、ワーカーホリックなんでそうですね、うんうんうん だからあんまりその休みって感覚はあんまない、ね、ないんだ、あのー、わしきさんの俺はねあのワークホリックというかラジオホリックなので、うんえっとはい、俺ね唯一の趣味が散歩なんだけど散歩中はラジオクラウドみたいなやつで、うん、ずーっと他のラジオ聞いてる、うん、人のラジオあーあーなるほどずーっとラジオ。 あそれはもうでもそれもちょっと仕事かかってる部分もあるどうなんだろうあ難しいですけどいやもうほんとそうなんですね逆に言うと俺ラジオやってる時にあんま仕事してるってそんこまで思わないからああなるほどなるほどそうあーラジオが好きで、うん、そしたらラジオのなんか世界に、うん、でなんか遊ばしてもらってる感じで、はいね、お金もらってんだ変だなーっていうああなるほどなるほど感じあじゃあ全然女の子と遊びたいなーとかボケとしながらおっぱいも見てなーとかなんないんだ<笑>こっちもめちゃめちゃ思うけど<笑> でも、それはさあ、うん、ぼうっとしてて、降ってこないじゃん、んまあ、ラジオもか<笑>。そうですよ、そうです、<笑>一緒ですで、一緒です。でも、ぼうっとしてたら上から、なんか、どさって、おっぱい降ってくるよりは、うん、まだラジオのが来るよ。ちょっと、これがそうだもん、ん今日の。<笑><笑>これ、どさっと落ちてきた、どと落ちてきたラジオだもん、これ。<笑>そうですね。だから、そこ。 まあないんじゃないですか、あんまり。あそうなんですね、はい。別になんか誰かとね、そういう女性と飲みに行くこともないし。はい、そういう選択ないし。俺はたまにある。あ<笑>でも何ともない、何ともない人としか飲みに行かない。<笑>何ともない人と飲みに行く人だ。は<笑><笑><笑>。そんな す, 俺<笑>すごい、すごい面白いこの二人。なんか。でもない人この一年はね、あれだけど。スクールカースト見てる、ね、みたい。<笑>スクールカースト上は同じだと思うよ。<笑>カースト上は同じだって、多分。<笑>